おねいしますえー、会場にお越しの皆様、こんにちはただいまご紹介にあずかりましたライブと申しますえー、本日曇りとか雨とかいわれてたのもなんとか天気をもちまして最高の一日をこの第2回目えー、空の会場にて開放ができ我々一同嬉しく思います この会場でも全力でお客様にライブストリームをお届けできるよう全力でエントリーいたします。それでは参りますよろしく 一すは 「影もまと i e gonna be a m a